これ積んだかもしれん。でかい。前後方向に大きく突き出し、横幅もズドンとある。東京に一台の、グランエースのレンタカー。新車価格って約650万円だったんですね。個人的に2000万円だと思ってたわ。アルファードシャシーだと思ってたら、ベースはハイエースらしいな。前後長は驚異の 5.3 メートル。横幅は1970ミリ。前後は1990ミリ。 最小旋回半径は意外にも 5.6m に収まるアルファードはでかい方だと思うんだがグランエースと並ぶとミニカーみたいに見えてしまうんだぜここは渋谷のセルリアンタワーの地下駐車場時刻は深夜1時1人でビッグ気分を味わってみましょう後石には4人分のファーストクラスシートバカみたいに広い室内を優雅に使いますステップがあるんだな年配の方に優しいとは言いづらくなる要素だ レザーの触り心地が良くて、エグゼクティブとやらになった気分です。もう少しクッション性あってもいいと思うけど。車内広すぎな。家賃3万の、東京のボロアパートより広い。アホみたいにでかい車内の割に、運転席が前に追いやられている。2列目の人のために作られた車、ハイエースというより、アルファードっぽいよね。 交番で重厚感あるドアだこと、キーにはお気持ち程度にカーボンの装飾が入るようですね。車内の質感は2015年くらいの高級ミニバンって感じ。わずかな古さと、トヨタ内でのパーツ流用を感じる。エレガントさはあるが2列目メインって感じが否めないな。エンジンルーム切ったね。2.8 リッターの直四ディーゼルらしいです。車両総重量は3トンを超える。でかいよな。サイドブレーキは床の一番低いところから。 とかなり上の方まで上がってくる触れ角は市販車最大クラスじゃね取りそびれたから youtube 内で引用したけど電動じゃないんですねもちろんブレーキホールドもない2019年スタートのようだが基本設計の古さが出てしまっているないきなりつまずき気味前後に長すぎて右後ろが柱に土管しそう動画で見ると前後方向にはかなり余裕があるように感じるが運転してた感じ 普通に窮屈だぜ。横幅はそこまで気にならなかったんですよ。前後長が長すぎる。グランエースの運転は、この巨人的な前後長とのお付き合いにある。そう言っても過言ではない。今ベンツの V クラスがいたな。ハイエースやアルファードより、さらにワンランクでかいミニバングランエースも、商用車として出せばいいのに。うーん、やっぱり前後長が長すぎる。G クラスほどトラック。 さははないけどどうだろうこの感覚はバスっぽいいかもしれないバスってハンドルを大きく切った時フロントタイヤと車体の位置関係ゆえ不思議な動き方をするんだよなこれから狭いところをぐるぐる回っていくのですがフロントタイヤの位置が手前に寄ってるというのかな違和感あるというか独特な挙動で登っていきますよナンバー認証式のゲートでよかった フロントノーズも、外から見るよりはるかに長く感じるんですよね。なんてことないスペースも、グランエースで入るときツきつになる。映像に反して、感覚的にはほぼ余裕がない。タイヤ1本分でも走るラインを間違えると、そのままズドンしてしまいそうだ。一瞬の油断が命取り。運転している中で、こんなシビアさはそうそうない。今ぐるぐる登っているんだが、フロントタイヤの位置と切れ角ゆえ、斜めに箱が登っているような。 不思議な動きだ私はベンツの G クラスを大型トラックだと思って運転しろと言いましたこのグランエースはやっぱりバスっぽい車内は高級ミニバンで運転席に座った感じは大柄な乗用車っぽいんだがなこれ大丈夫なのかいや車幅感覚的にはいけるとわかっていても視覚ベースではいや待てよいくなとなるこんなところで詰まり気味になるのかよ 普通に走っていいけるんだががマジで余裕がない1600回転域から最大トルクの4 5 0ニューートンメターを出すエンジンはかなりパワフルに坂を登っていきますただエンジン音ンは完全にトラックだし多段式 AT と合わさってその動作はどうしても古典的この手の高級車なら今どき EV だろ最低でもハイブリッドは欲しいメーターもフル液晶カメラアシストもフル装備であって欲しいですね今新車で売るには商品性が弱すぎる これじゃ中国の高級ミニバン EV に勝てないぞメーターはアルファードカーナビはヤリスクロスエアコン操作系はハリアー色々いろいろな車種から部品を寄せ集めた感もどうしてもトヨタの悪いところを想起させてしまう断言できる一般ユーザーが買う車じゃねえよアルファードのエグゼクティブラウンジだっけあれでいいしデカすぎて積むからこんなの買うなそういえばレクサス LM とかいう車もあったな あっちは2345万円らしいから冒頭で2000万と言ったのは LM とグランエースを混同したというわけだここを左折で出るときも対向車線にはみ出ないようにしようとかそういう発想は元からないですというか左に出ちゃったけどこの先は細い路地だよねやらかしたかもしれんもし積んだらハザード出しながら下がって後続車が来たら降りていって丹山しよう 行けるところまで行くしかない、どうせレンタカーだし深夜だし、多少は割り切らないと乗ってられないっすよ。G クラスの時は常時大型トラック感があったが、グランエースは道路幅に余裕がある限り、乗用車として乗れるな。こういうカーブ、前後長が長いと途端に辛くなるんですよね。この左シフトも、左リアのタイヤの位置を、しっかり意識しないと危ないぞ。 ディーゼルの多段式 AT もはや懐かしさすら覚えるなハンドリングについてはワンテンポ遅れてからゆったりと動き出すような大型船のようなフィーリングですシャープさやダイレクト感はないですが車の方向性的にこれでも別にいいかなというか狭くねこの左折大丈夫か左後ろに変なボールが立ってるのと正面がガードレールに封鎖されてるのと曲がりが90度よりもきついことトリプルでしんどい要素が入った絶望の左カーブです 慎重に進んでみたら、なんとか行けたけども。ミラーとモニターを参考に、左後ろが内輪差でズドンしないか確かめつつ、1センチの全身を積み重ねる。その過程で、右フロントもヒットしないか、注意することを忘れない。この2つでもって、無事クリアできたな。バスの運転手をやってる方なら余裕でしょうが、私みたいに。 普段はコンパクトカーにメインで乗ってる人にはこれ運転させちゃダメだろベンツの G クラスの時も思ったんですがカローラサイズの教習車で取る普通車免許でなんでこのサイズが合法的に乗れちゃうんだこれ地味に免許制度の穴だろ 普通に中型免許のサイズだと思うんだがハイエースコミューターとか甘えだろハイエースコミューターはサイズ的にはワイドロングの普通のハイエースだが乗車定員的に中型免許がいるやつだなさてかなり狭いところの中で対向車が来てしまいましたあれれ寄せて止まって待ってくれてる横幅は1970ミリ前後と比べるとそこまでというだけで 普通にバカワイドなんですよねすれ違いは普通にこなせますが対向車から見たら相当な圧迫感でしょうさっきの直線私は収めたつもりだったのですがもしかしたらセンターラインをはみ出してたのかも横幅がでかすぎる車ってこういう道で対向車としてくると道路幅の半分以上を占拠してくるから普通に迷惑なんだよな 普通に申し訳ないことをしましたが、サイズのでかさを高級感の象徴と捉える風潮は、いい加減なんとかならないんですかね。来客の送迎がグランエースの主な用途でしょうが、このサイズでは、デカすぎて導入が無理という、事案が多発すると思います。さっき言った、アルファードの送迎用グレードで十分なんだよな。 グランエースである意味よアルファードの送迎用グレードがいくらするのか私もよくわかってないですがうーん私が営業マンだったらグランエースはお客さんに勧められないな深夜帯の東京の流れを引っ張れる程度のそこそこな加速をしようと思ったらこれくらいうならせないといけないトルクはちゃんとあるけど別にパワフルって感じはない そして何より、致命的な弱点が露呈し出す。乗り心地が硬いんですよ。トラックみたいにバンバン跳ねてしまう。こんな内外装だから、優雅に走れるんじゃないかと、そういうイメージを持っていたんですが、悪い意味で打ち砕かれてしまった。あちこちでバンバン跳ねてしまって、体が持っていかれます。 この硬さで2列目のお客さんは快適なのかこのカメラのブルブルサンバイ倍ーに重いカメラを取り付けていることだけが原因じゃないのよアルファードではなくハイエースがベースだと言いましたがなるほどこの乗り心地とこのパワートレイン確かに商用車ベースな感じが出てしまっているショックアブソーバーのところから乗り心地に快適性を出そうという意欲が全く伝わってこないんだよなダンパーが動くというより段差のたびにだんだん跳ねるって感じ これは大幅減点だなぁ。私はこのグランエース、社内で仕事するように欲しいと思いました。会社がバカみたいに儲かってたら、税金対策で買いたいかもレベル。普通に700万円分課税されるくらいなら、こういう車を買っておいて、キャッシュを資産として保存する。そういう用途にはありかもしれんが資産として買うなら、なんで王道を行くアルファードじゃなくて、グランエースなんか選ぶの。 トヨタさんも広く売るのではなく限られた需要を拾うために細々と売る前提で作ったんでしょうな旧型未来の時もそうだったがこういうトヨタの創作高級車開発者の仕事ぶりが伝わってきて好きだぜハイエースの骨格を大きくしてアルファードの内装を移植しつつトヨタ内の部品流用で隙間を埋めたそうやってこのサイズで600万円台に抑える 大変面白い車だと思います今運転がバッタな深夜の東京にもだいぶ慣れてきたけど普通に初見の道なのよどこ行けばいいのか分かってないのこの信号機を越えたらもうステーションですね近場をぐるっと一周しただけだったけど大変面白い経験ができました車なんてどれも一緒でしょそう思う人が数多くいる中で乗り比べてみるとそれぞれ違うこの切れ目前後方向に広くて助かります おかげで左リアが楽にクリアできた法律上は今の場面一時停止がいるっぽいんだよな深夜の東京でやっても追突されそうだが運転で難しいのって法律を守ることではなくて安全と周囲とのバランスを程よく保つことだと思います後ろの車との車間で何キロで巡航するか決めたりなアホみたいにでかいけどギリギリ乗用車というかアルファード感覚で乗れるいややっぱりでかいし主に前後方向が危なさすぎる でも、こういう車の需要はあるらしい。さて、一速ホールドで、この坂を下ってみましょうか。暴走をよく抑え込んでくれますね。実はボディ剛性もがっちりしていて、その組み付けは高級車の域にある。足が硬すぎるのが本当に残念でした。これさ、車高調入れたら改善したりしないのかなというわけで車高入れです。 アホみたいに前後長が長いのと、右後ろに柱があるのが不安でなりません。今の右折も余裕なかったしな。かなり大盤で、下まで来ていて視界が広いウィンドウを下げて、どういうラインで入れるか考えます。左に柱があるから、右後ろばっかり意識してると、左フロントをドカントやりそうだ地味に無視できないのが、フロントオーバーハングの長さなんですよね。外から見てても普通な感じでしたが、実際に運転してると、 フロント側もかなり張り出してるのよ。あかんこれ、失敗したかも。左フロントがスレスレなせいでハンドルを切っていけず、このラインでは右リアが苦しくなる。今のラインでは左リアがスバルに詰まるので、前後がキチキチの中、何回も切り返さないといけなくなりそうだ。物理的には50センチくらい余裕があっても、モニターや感覚上はほぼ余裕なしというのは、大型車の車庫入れ時によくあることだ。あれは無理がありましたね。 20ヶ月ぶりの着陸復興だわ、斜めにして入れるのではなく、直角に行くことで、左フロントにしっかり余裕を作る作戦で行きます。柱にぶつかりそうで怖いなぁ、無理をせず、とりあえずお尻を入れてから、前出しで微調整するんだ。今回はうまいこと言ってます。基本的には右リアだけ慎重に行けばいい。よし、余裕はないが、なんとか入っている。タイヤの位置と、柱との距離感はしっかりつかめている。 バカみたいに前後が長いが、車幅感覚自体はつかみやすいんだ。おっとこれタイヤの位置がしっかり決まりましたね。前出しいらないかも。やったね。まっすぐ下がるだけでいい。一つ気になるのは、リアオーバーハングかな。輪止目に当たるまで下がってたら、リアが壁にドカン。ありえるんだよな。このくらいにしときましょうか。貴重な体験ありがとうございました。次の動画はジムニーです。